お は, おはようございます。おはようございます。今日何月何日ですか。八月十。八月？十一。十一ですね。今何時ぐらいですか。十二じゃなかった。八 時, 9時。そうです。およく覚えてました、えー。今日は何するんですか。だなに旅行に。だなに？旅行に？ 行くとお聞きしましたが、だなんてなんですか。ベトナムの。なんかベトナムの中。なんか栄えてる場所。ベトナムにある栄えた場所があるんですね。まっすぐベトナムに行けるんですか。いや、香港に一ってから。はい。ベトナムに。行くわ。わかりました。じゃあ一回香港に寄って、そこで。一泊していくんですか。あ、わかりました。中竹葉月さん。 今回の旅行の楽しみは何ですか海で遊ぶことですかわかりましたじゃあ水着買う持ってきたお完璧じゃないですかじゃあ海行ったらいっぱい遊びましょう今日は一日よろしくお願いしますはーい2周点を撲滅しましょう そんな二人を回数券でいいですか。うん。こちらです。はい、はい、で、あと子供二人をスコーカーでいいですか。えっ、ー、と西鉄からですかね。えっ、ー、と JR 久留米です。はい、子供さん二人ですね。はい。ね、えー、子供二人。は、え、い、ー、お願いします。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではありません。8月の11日、福岡空港国際線に到着しました。で、今からコンパニックスプレスのカウンター 探ししてみましょうお見ここつけたすでにオンラインチェックインは済ませているのでスムーズな搭乗ができるはずなんですけれどもどうでしょうか実際に試してみましょうオンラインチェックインって書いてあったこれを取ることができか 入りすか<笑>これが入ったらそう入るやろ。うん<笑> I'm <laughs> sorry. Thank you so much. Thank you. Running t i d e rule six. Ladies and gentlemen, for your safety, we strongly r e c o m e n d you k e e n your s u a t b o u g h t s away. あると思うよ。うん。では今から入国検査に向かいます。もうあらかじめ。 機内で入国審査の紙は書いてたので、ヒースローグコンと距離化は比較的スムーズに行くんじゃないかなと思います。去年なかったですよね。ちょこちょこ変わってる。なんかすごい壁画ができてる。<音楽> これからイミグレーションに向かうんですけど、ここら辺が多分撮影ができないと思うんで、えー、また後で撮影します。これから Uber を拾いに乗り場まで向かいます。到着ロビー出て右側に、えー、バス乗り場があるので、そこの駐車場位 そこがピックアップゾーンになっているみたいです。そこでウーバーをえ手配してみようと思います。トラブルがありまして、sim を使おうと思ったら、なかなか apm アクセスポイントのネットワーク設定ってうんですかね？それができなくて、wi-fi でなんとかコンタクトを取ろうとしたるど、結構危険な感じではありますね。 シ多分漢方薬のお店だと思うんですけどものすごく独特な匂いがしますね。 それは野菜生もの系じゃない